信頼できる同期、先生、そしてライバルヒーロー好きにはたまない要素満載の学園バトル作品それが僕のヒーローアカデミア紹介するぞ本番ムいきますよーいカメラ OK、音 OK、役所 OK よーいスタート はいどうもみなさんこんにちは。監督ラブの監督です。状況をお伝えします。アニメ1期全13話鑑賞済み。えー、この作品、堀越浩平による日本の漫画作品です。ちなみにこの作者さんとは監督実は同い年でして、誕生日1ヶ月違いでした。略称は、白赤、週刊少年ジャンプより2014年から連載開始。コミックス第1巻発売時には、 即完売となり発売翌月には発行部数30万部突破2021年4月時点ではコミックスの国内累計発行部数3700万部2016年アニメ化開始現在5期まで放送中アメリカやフランスなどにも高い人気を誇り現地の漫画市場をけん引する存在コミックスの全世界累計発行部数は5000万部突破劇場版は3本出ております主な作品はこちらの作品 あらすじ無個性だった主人公が最高のヒーローを目指して成長していくヒーロー物語世界観犯罪や事故に立ち向かうヒーロー職業たちが生活を脅かすヴィランから市民たちを守る誕生秘話堀越浩平さんは2007年に漫画家デビュー翌年読み切り作品「僕色ーー」を発表その後も大間ガドキ動物園「先生のバルジ」を発表するも短期間で連載が終了そして精神的に落ち込んで創作活動が停滞そこで当時の担当者はこう語りました 主人公ははけけなかっったがこういういいオタクっぽいやつは描けるそして、堀越さんは過去の読み切り作品から特別思い出があって一番書きやすかった作品を膨らませます。それが今回紹介する、僕のヒーローアカデミー。堀越さんは語ります。ヒーローのかっこよさは戦闘じゃなくて人を救うこと。そのため、主人公のデクやヒーローたちは市民を助けるときは悩まずに飛び出せる人物を描かれていることが多いです。なのでですね、キャラクターデザインは目のアップだけでキャラクターをすぐに判別することができるように描かれており います が語り開始はい、ここからはですね、監督目線でシンクロ率 120% のここがいいなっていうところでピックアップして紹介していきたいと思います。はい、で、まずこの監督ですね、なぜこのヒロアカを見ようと思ったかと言いますと、最近ですね、アニメーションにすごい感銘を受けております。鬼滅の刃、ゴッドイーター。そしてですね、この作品に続く最高の作品に出会いたいがために様々なアニメを調べました。鬼滅の刃はめちゃくちゃ大人気ですよね。まず大人気であること、そしてフィギュアがたくさんあって、一番口も紹介しているボリュームがあって、かつ劇場版も作られている。そういう 意味を踏ままえてちょっと見たたいいなと思いましたそして、監督が大好きな学園ものとヒーローをかける学園、合体したこれは絶対に間違いない作品だなと思い、鑑賞を始めました。 まず第1話この第1話監督鑑賞したんですけどもなんかデジャブ感があるなと思いましたでねよーく思い出してみると過去にねこれ1話見てたんですよねというわけでデジャブ感があったからこの部分に関して誤算でした正直第1話はそのデジャブ感があったがために 100% 乗り切れなかったんですよねただ来るものはたくさんありますし2話3話以降はもう心がギュンと持っていかれました第1話ちょっと軽くねこんなストーリーであるのかを紹介していきたいと思います はい。で、まずやっぱ本作を語るには、主人公、緑やイズくと、もうめちゃくちゃヒーロー、オールマイト。この二人がとても重要です。この二人のどちらかがね、消えたりしたら、この話はもう全部ね、全然違うストーリーになってしまいます。まあ、それぐらいこの二人がね、つながり関係性はね、めちゃくちゃ重要な様子となっております。世界観なんですが、超常能力が全人口の8割持っております。デクのですね、クラスメートもほぼ全員持っていて、デク一人だけ能力がない、無個性なんですよね。そんなデクのです、ね、お母さんも簡単にですね、 物を引き寄せることができる能力を持っておりますちなみにこちらは監督が大好きなエナジードリンクゾーンインフィニティゲート めちゃくちゃ飲みやすい。乳酸飲料、カルピスに近いような感じですね。コンビニなどで売っておりますので、ね、興味がある方、ぜひ、この白い缶がね、めちゃくちゃシンプルで大好きです。はい。で、このね、主人公のデクくんが、まずヒーローにめちゃくちゃ憧れているところからスタートしてもます。子供の頃で、ヒーローの現場を一般市民が撮った動画を、後ろがね、瓦礫と火にまみれている中で、市民たちはたくさんもうこんな背負ってね、筋肉ムキムキの金髪、登ってくるので、ね、この動画を見て、デク少年はですね、うわーっていう感じで、キラキラ。 キキキラキラキラっていうもう憧れですお大丈夫私が来たかっこいいヒーローまあ子供の頃はもう誰もがねヒーロー憧れると思うんですよその動画を何百回とねお母さんもう一回動画再生してやみたいもうめちゃくちゃ憧れ的な存在ですはいでこのオールマイトという男なんですが誰もが認める平和の象徴としてかなり崇められていますどんな状況でも人々を救ってくれるそんな彼の姿勢にデクションね響いたわけなんですよ東場人物たちが実際に言葉に発するんですけどももうこいつ画風全然違うじゃんキャラクターたちも一本を入れてしまうぐらい い存在感がとにかくすごいですごで、まあ、そんなねオールマイトに憧れるんですけども記者からですね通告されたのが君は無個性だねこのね無個性はもうヒーローを目指す人にとっては致命的です生まれながらに平等じゃないこれが弱い4歳にして知った社会の現実だったそして 僕のサイトで最後の挫折だ。というですね、えー、ナレーションがですね、本作の冒頭で語られるんですけども、無個性ながらも夢は諦めきれない。自分もやっぱヒーローになりたい。守られるんじゃなくて、守る側になりた い, とい。ヒーローたちの特集技とかね、置いたしとノートにたくさん12、3冊書いてるんですけども、誰よりもヒーローの情報を知ってるぐらい、完全無欠のオールマイドが書いてた遊泳高校っていうのがあるんですけども、そこに入学するというね、固い決意を持って、入学するために頑張って勉学を。まあ、そんなある日、まあ、市民を脅かすビラに 遭遇してしまいますヘドロ系のタイプで体に巻き座りついても息ができないもう絶対絶命っていうところに現れたのがなんと平和の象徴オールマイトこのオールマイトなんです個性がワンフォーオール調べてみますとこの後話しますデクトオールマイト使用する個性となっておりますこのオールマイトなんですけども基本的にもう肉弾性脳筋タイプのキャラクターとなっておりましてそんなねオールマイトに命を助けられます憧れの存在を目の前にいるというわけで嬉しくて嬉しくて、えー、で質問します個性がなくてもあなたみたいになるちなみにえっとで くんね声高すぎて真似しようと思ったんですできなかったんでちょっと普通に言いますね個性がなくてもあなたみたいになりますかと敵を倒した後なんでバーッと血を吐いてなんとあの筋肉ゴリゴリのやつが腕めっちゃくちゃ細くなって顔も頬張りもげっそりしてくぼんで体も細いっていう姿になんと喧嘩してしまいますオールマイトを語ります呼吸器官半壊胃袋全摘旅び重なる手術と後遺症で憔悴私のヒーローとしての活動時間は今や1日3時間ほどなのプロはいつだって命がけなんだよ夢見ることは 悪いことじゃないだが相応の現実を見なければな というわけで、なんと、憧れのヒーローから、現実を見ろと言われてしまいます。ずっとね、子供の頃から思ってた夢なんで、もやもや感が漂う。その帰り道、デクくんの幼なじみ、カッチャーね。このカッチャーなんですけども、アニメ放映じゃですね、2016年、今の時代のアニメで、このセリフ言ったらダメだろうっていう言葉をね、めちゃくちゃ連発します。今の語気とかは使ってんのかなこういう言葉。めちゃくちゃ目の敵にします。で、このカッチャーはね、爆豪カツキって言うんですけども、個性が手のひらからですね、ニトロのようなものを出して、もう爆発させる能力を持っています。 ま、あそんな、かっちゃんでも、デグ君にまとわれてたあの、ヴィランがね、もう息をこうされているとこ、ろデグ君はそれを見てしまい、はぁーっていう感じで、もう体が勝手に、まあ、この辺は考えるんじゃなくて、体が勝手に動いちゃう。ちなみに、街中で起きておりまして、こう一般市民も集まってるね。他にヒーローたちもいるんだけども、その場所がもうすごい狭い路地裏なのね。なので、めちゃくちゃでっかい巨大化するヒーローもいるんですけども、そこ行ったら多分街壊しちゃうとか、攻撃タイプじゃない守る系で、ヴィランと相性が悪くて、その場に行けないとか、その被害を食い止めようとしているヒーローたちがいるけども、そいつに立ち、ま 向かっていいいく攻撃系ががいない状態その中でデカ君がお前自殺行為だだろう危ない無駄にするる止めるんだけども自分のね、ヒーローノートの中で頭バーって考えながらも、バーッと走っちゃう。カバー持って、うーらーって敵にぶつかる。<笑>で、ただね、まあ普通の人間がでかいもうぐちゃぐちゃモンスターにね、やろうとしてもうこうやってカッチャをつくうとするんだけども、も手がもうぬるぬるぬるぬですよ。何もできないのね。で、そこで敵は、おらーって来るところになんとですね、オールマイトを誕生します。全身柱に手をついてこう見るんです。情けない、情けない、本当に情けない。君に諭しておいて。 おの例が実践しないなんて、プロはつだって、のちがけ、衰え様ら。 パンチで、べちゃべちゃのやつを、バーンって吹っ飛ばしたのね。かっこいいね。後ろ向いて、こう手を拭いて、笑うところに、ヒーローとか、市民も、うわーって耐えるんですよ。やっぱオールマイト、最高でカくに関しては、目前で気絶ですよ。で、そんな帰り道ね、まあ、とこトコトコトコ帰ってるときに、オールマイトが走ってきます。細い体で。で、ここでね、名シーン、考えるよりも、先に体が動いていたと。 君はヒーローになれる君なら私の力受け継ぐに値するもうデくがお願いしますって言って能力はね自分の個性ではなくて受け継がれてきたものなんでこれを君に受け継がせてあげようではないか弟子と師匠みたいな感じになるちなみにここまでが第1話ですもうとんでもなくね密は濃いですこの後ちょっとキャラクターを紹介していきたいと思います この第一期を見て、印象的に残ったキャラクターを紹介していきたいと思います。まず、はい、こちら。裏中、お茶子。お茶子とはですね、監督と接点がありまして、なんとですね、誕生日が一緒です。12月27日、愛着が湧いているキャラクターです。ヒーローになった理由がです、ね。家族に苦しい思いさせたかないためっていうね、家族思いのところ。はい、で続きまして、緑屋ちゃん、つゆちゃんと呼んで。つゆちゃんに関してもですね、ビジュアルもさることながらですね、なかなか癖が強いキャラクターなんですけども、こういうキャラクター結構好きです。監督、カエルが正直嫌いなんですよね。子供の頃うちの頃 のの祖父のうちが農家農でで米たんですけどまあ、そこでね、子供の頃、畑で虫取りとか、その時ね、カエルをね、手で掴んじゃって、アトピーになってね、病院行った過去がありましてです、ね、リアルのカエルを目の前にドンと出されて、まあ、触ってくださいってね、言われたら、ちょっと無理です言いますけどついちゃんはいいはい、あと、主人公、デク君、ライバルで目の敵ぬ、ね、カッちゃんいや、カッチャん結構いいんだよ。性格は結構悪なんですけども、男涙を流すとこ、実地試験で、ね、なんか2人ずつチームを組んで、争うシーンがあるんですけども、そこでね、負けちゃうんですが、 ブッチぎリで一番強かったけども、遊泳高校に行ったら、自分と同じくらいに語学に戦える、むしろ逆に上にいるんじゃねっていうやつを見て、めちゃくちゃ悔しいなっていう。デクはね、反則的なワン・フォー・オールの特技を持ってるんで、男涙っていうか悔しい涙。なんかすげえわかるなって思いました。いいセリフ。こっからだいいか俺はここで一番になってやるっていうセリフを言いながら、男投げしてんだよ。かっちゃいい。努力したもんね。あっさりそれを超えてくれるやつ。中学校では結構、オラオラ系、机に足を置いてやってたりしたんだけども、遊�高校に行くと、結構いじられから、 なななってる、ね、ってててるるねねを見いいいいいとんかが思ました、ね、あとですね、監督個人的に気になるのは、葉隠くれトール。監督の名前本名トールなんですけども、やっぱ名前一緒だとなんかちょっと気になるよね。透明人間です。で、かつ女子なんですよね。一気でですね、体が見えなかった完全透明状態なんで、どんなにキャラクターかわからないんですよね。ただ、声は明るくて、気さくで、天然が入ってるキャラクター。今後、同じ名前として気になる存在ですね。ま あ, あと、フィギュア化されないよな、これな。あとミネタ、ミネタクミネタクも二等身なんですよね。で、頭の三つかなっついててて、それ もぎってなんか投げたりして、で、そのもぎったやつは、ペタってくっついちゃう。反対は、誰つかないでも、反動で反復横跳びとかも、右と左にブよビを置いて、ペペペペペなんてなもう返す、ブバブンもうトップみたいな、そう思ったことをすぐ言っちゃって、あと、女好き。振り切ってていいな<笑>。ま、あとですね、成績優秀の、やおろずももやおももこの後ろにバッグがついてるんですけどこのバッグに物質の構造とかがあって、この物質の構造を自分の頭に理解できていたら、そのものを体の中から出すことができるっていう、なんか、すげえやつ<笑>。推薦入力でトップクラス。個人的に好きな キャラクターが飯田天也委員長タイプなんだよね。一英をまとめる超真面目で超エリート一家の中の次男なのかな。クラスメイトの中で委員長を決めるっていう会で、みんなね、手を挙げて成績に関わるから、飯田君もなりますって言って、絶対委員長も立候補するんですよね。ただそこで投票制度をやろうというわけで、なんと飯田君自分に投票しないで、デイク君に投票するんですよね。デイク君のその今までの見てて分析していいっていう。この委長マジでいい。権力が熱い。あ、それからですね。雷、電気を操るんですけど、こいつのキャラクターいいところは。 すごいね、雷放電して、必殺技出すことができるんですけども、それを出したらバカになるっていうね、こんな感じで、ええー、その技を出しちゃうと、まあ、デックくんと同じだよね、パワーだったらもう全部ボロボロになるみたいな、雷に関してはバカになるから、使いたいけどちょっと使えないなみたいな。いやー、いいね。 アニメーション会社がボンズなんですけども、一つ一つの画力がすごい。パンチシーンに関しても、もカット割りがパーンって、ゲク側、カッチャン側って感じで、顔面がすごいアップになって、こうね、こういう感じのカットのね、切り返しがすごく良かったです。あと音楽の入れ方がすごいんだよね。音楽って、ただ曲に貼ればいいってもんじゃなくて、そのね、映像とっ そして音楽の入る段階とあと下げていく段階。下げるんじゃなくて、印象的なところで一緒にパッて消えるところとか、そういきたタイムで広若の音楽。いやー、熱いでしょ、広若。えー、今現在ですね、監督1期全13話を見ているんですけども、このレビュー動画が上がった後に第2期見ているかと思います。第2期。いや、楽しみだな二2期、3期、4期、5期もあるんでしょ。で、映画も3本あるんでしょ。いやー、楽しみ。 ここにあるつゆちゃんのビッグルミナスタンドですね。こちら予約しました。なんかね、つゆちゃんグッズ欲しいな。デスクに飾れるものが欲しいというわけでこちら買いました。商品届いたんですけどもでかいな。もうこのサイズですよ。でかっまずこれがですね。アクリル部分ですね。おお でか白い方向がですね電池今入れたんですけどもはいこちらもついておりましてここに今電気ついちゃったんですけどもここにつけることによって給電しながら電気をねつけることができます光おかっこいいなじゃ差し込んでいくかこっちかな差し込んでいくと、えー、ここに電源ボタンこれを押すことによって色がはい変わってホワイト赤電気消しましょうかつりライトを消したんですが白黄色青 紫長押しすると。 切れるというわけですね。いや、これはいいね。はい、というわけでですね、こちら3000円ぐらいするんですけども、めちゃくちゃ大満足な商品となっております。興味がある方はですね、概要欄に貼っておきますので、ぜひ、ポチってください。はい、というわけでですね、このチャンネルではですね、監督が大好きなもの、アニメだったり、映画だったり、この商品おすすめだなと思ったら、その商品ですとか、徹底的に紹介しておりますので、興味がある方はですね、ぜひ今、チャンネル登録をしてください。では、また次の動画で会いましょう。マイヒーローアクデミア、学園バトルス 学園バトル作品発売翌週場劇場版は3本出ておりますヒーロー即死。本編は結構個性が見て個性実施実機一つあや、まあ、僕たちは「う, ん、あうわ!」っていう感じでこうやって。